<笑>はい。さあ今日はねちょっとあのイナティの、はい、本当のガチのお友達も来ているということで、うんうんうん、あそちら最後させていただきたいんですけど、他にこんな方もありましたよっていうのだけ紹介だけさせていただきます。<笑>えー、コロナに負けないぐらいライオンズの応援をしてほしい、うん、ライオンズの方ね。はい。あとは職場の宝になる誰ですか。すごい。ああ、ねねえー。仕事に集中する。<笑>集中してるよ。集中してる。素晴<笑>らしい。素晴らしい。資格資格の人。はい 何の資格ですか晴らしい、うん。あと、まだ、 あ、なんでもなかった。ええー、<笑>すごい気になる。<笑>はい、ということでございまして、はい。じゃあちょっと、あのゆなつのお友達じゃん、一旦立っていただいて。うん、立っていただいて、お願いします、ね。専門受験とコロナに負けず、外国人向け料理教室を頑張りたい。<笑>すごいね、いいキャラクターなんですよね。<笑><笑>テレビ、あこれに映ってないけど。<笑>そうですね。三人娘です。<笑>みんな含めて、<笑>はい、応援してある。お、応援したるよ。皆さんあ、あれ、よろしくお願いしますね。おおだよ。でも、あれさん、切らなくてずっとおおおなの。 適当にお願いします。 DM にドンドン。